物議を醸したり、事故が起こる可能性がある。黒い靴下を履いている夢。健康に異常が生じたり、患者の場合は、病状が悪化する。花柄やカラフルな靴下を履く夢。自分が会いたい人と、楽しい時間を過ごすことになる。古い靴下や穴あき靴下を履いている夢。退屈感、仕事の不満、焦燥した心理の表現の夢。古い靴下を履く夢。夢の中で、古い靴下を履いていた場合。 現在進行中、または進行している仕事について、結果がわからない状況でイライラしたり、焦る気持ちが現れた夢である。あるいは、配偶者に対する不満を暗示する夢でもある。他の人の靴下を脱いであげる夢。悩みや心配事が解消されることを意味する。ような靴下を見る夢。想像力を発揮し、成果や発展を遂げることになる。落ちた靴下を履く夢。継続的な病魔に悩まされることになる。似合わない靴下を履く夢。 自分のしていることに対する信念がなく、イライラしていることを意味する。また、誰かに不満をあらわにすることがある。首が緩んだ靴下や古い靴下を履く夢。首が緩んだ靴下や古い靴下を履いている夢を、中年以上の男性が見た場合、自分の妻に対する退屈感や不満を暗示しています。一般的には、仕事の成果が上がらず、焦っている心理を表している。高価な高級靴下を買う夢。高価な高級靴下を買う夢は、 自分を助けてくれる人に出会える吉夢です。しかも、その人は、財閥の総帥や、交換などの社会的有力者である。未婚男性の場合、結婚する暗示でもある。赤い靴下を履いている夢。思いがけない貴人の助けで、嬉しいことが起こることを意味する。洗濯物に干した靴下がなくなった夢。洗濯物干しや、物干し竿に干した靴下がなくなった夢は、自分の地位が脅かされていることを示している。 男性の夢なら、自分の妻や恋人を失う予兆である。愛する恋人や配偶者が、たくさんの靴下を持っている夢。自分の愛する人が、浮気癖が強く、浮気される可能性がある。または、恋人がいろいろなことを進めて参加するようになる。新しい草履や新しい靴下を履く夢。引っ越しすることがある。新しい草履や靴下が破れて見える夢。妻が病気で苦しむことになる。新しい靴下を履く夢。 自分の住環境やような状況が変化する可能性がある。引っ越しをしたり、職場を変えたり、別の事業を始める可能性がある。ストッキングや靴下を選択する夢。身分の変化や周囲の環境が変化し、新しいことが起こる夢。ストッキングや靴下を履く夢。何かの仕事が非常に順調で、一気化成に進む。靴や靴下を履いたり脱いだりする夢。靴や靴下は、保証や保護膜を意味する。 それらを脱ぐと、保証や協力者から遠ざかることを意味する。靴下の底が汚れて汚れる夢。靴下の底が汚れで汚れている夢は、他人から非難され、侮辱される予兆である。自分の評判がひどく悪くなり、名誉が地に落ちる暗示です。靴が泥などで汚れている場合も、同様の解釈をする。靴下草利、靴下ストッキングなどを脱ぐ夢。靴下、草利、ストッキングなどを脱ぐことは、周囲の人との関係が悪くなったり、しばらく別れることがある。 靴下ストッキング造りなどを見る夢。有名なブランドやサンプルを入手し、事業性の有無を、計算保護者協力者、協力機関履歴、業績、経歴、来歴保護措置などを象徴する。靴下や靴がたくさん泥などで汚れる夢。自分に対する周囲の評価が悪くなる。靴下に関する夢。浮気症を表す。右の靴下の場合は、自分の浮気、左の靴下の場合は、相手の浮気を表す。靴下に穴が開く夢。 自分の周りの人や家族に良くないことが起こる。または自分の地位が下がったり、同業者が去っていく。靴下を配る夢。現実で服を失うという悪夢である。靴下を盗まれる夢。靴下を盗まれる夢を見ると、ような人から非難を受けたり、阻害される暗示です。靴下をもらう夢。突然、結婚話が舞い込んだり、誰かの助けを借りて就職することになる。靴下を見る夢。異性に興味を持つようになったり、浮気をするようになる。 靴下を新しく買って履く夢。結婚をすることになったり、新しい恋人が現れる予兆である。あるいは、自分を助けてくれるスポンサーや、貴人に出会える。靴下をプレゼントされる夢。突然、結婚話が舞い込んだり、貴人に会い、望んでいたことがうまくいくことを意味する。靴下を選択する夢。夢の中で、靴下やストッキングを選択することは、職場で新しい役職や仕事を任されたり、新しい事業を計画することを意味する場合と、 従業員が変わったり、新しい恋人に出会ったりすることを意味する、夢と見ることができる。靴下を履こうと引き出しをあさる夢。家族や友人が元気かどうか不安になったり、彼らとの関係がうまくいっていないために見る夢。靴下を履こうと探してもなかなか見つからなかった夢。靴下を履こうと探しても、なかなか見つからない夢は、連絡が途絶えた恋人や友人、家族の行方を不安に思っていることを表しています。また、恋人との関係が円満でない時にも、 このような夢を見る。靴下を渡す夢。自分の運気や財産が下がり、被害を受けることになる。靴下を売る夢。事業が繁盛し、職場の昇進など、財や利権が生まれることを意味する。靴下の夢。新しい靴下を履く夢は、プレゼントや買い替えを意味する。また、靴下が破れる夢は、家に患者が発生する前兆である。靴下が亡くなった夢。自分の立場が不安になる夢。靴下が濡れる夢。 悪夢で、対人関係や、金銭的なトラブルに巻き込まれることを意味する。靴下や草履やストッキングを脱いでしまう夢。靴下や草履やストッキングを脱ぐ夢を見ると、今まで頼りにしていた協力者、配偶者、子孫などと縁を切ったり、しばらく別居することになる。靴下やストッキングをプレゼントされる夢。靴下やストッキングをプレゼントされる夢を見ると、 突然、この話が舞い込んだり、誰かの助けを借りて就職することになる。靴下や靴を新しく買って履く夢。靴下や靴を新しく買って履く夢は、結婚したり、新しい恋人が現れる予兆である。あるいは、自分を助けてくれるスポンサーや、貴人に出会える。いろんな種類の靴下を脱ぐ夢。ような種類の靴下を脱ぐ夢を見ると、親しい人との縁が切れたり、しばらく会えなくなる。外国にいる恋人が自分の履いていた靴下を、一袋送ってくる夢。 その人が、外国で女性協力位多かった事実が明らかになることを予言した夢である。ご先祖様や偉い人から靴下をもらう夢。仕事で昇進するなど、良いことが起こり、不器映画を享受することになる。破れた靴下を履く夢。仕事や事業で、対人関係のストレスが生じたり、家族の健康に異常が生じる可能性がある。